こんにちははいこんにちは、えー、引き続き大渕さんに今回はですすか、はいい教えていただきます前回、はい、9月の上旬だったかなですかねえに二度掛け法ということでうちのやり方ということで紹介させてもらった石頭を外していきたいと思います、はい、今回は一時切断をして底、はい、をちゃんとさらって鉢に植えてというところまでいきたいと思います、はいまあ、あとそのね、えー、まあ作業を見ていただきながら結果の検証、はい ねちょっと最初にね言い訳言い訳、うん、盆栽言、ね、言いい訳訳大事なんで<笑><笑>言い訳っていつも、まあ、要は検証なんだけどね、はいはい、言い訳ってすごく大事で9月にいつも通りに9月頃やったんですけど、ええ、去年の9月以降秋の温度がね天候が晴れがあまりなくて温度が上がらずに、はいはいまあ、黒松の芽も伸びなかったんだけど根の張りもいつもの年よりも悪かったんですよでちょっと今ね心配してます もちろん根は発光が確認できるから根もね傷んでないので枯れたりとかそういうんじゃないんだけどいつもよりも根の成長が悪いんじゃないかなって今予想してます。なる、はい、なんでその言い訳が大事かっていうとそれを踏まえて結果を見てやっぱり成長がいつもより悪かったなとかなったら。 こういう年が続くんであれば来年はもうちょっと早めに仕事しようかなとかなそういうふうにねあの検証していくので言、はいい訳できる材料を探すすっていうのは、ね、すごく大事、ね、<笑>普通の人はそれを検証っていうんだけどね<笑><笑>いつも言い訳言い訳って言ってるんですけどこれ9月に前の動画を見てもらうと分かりますけど一回同じように外して切り戻した時の、ね、根を切り戻したんね。 えっ、ー、とねもう、まあ、ね正直言って葉っぱが落ちればいつでもいいっちゃいいんだけど、うん、あんまり早いと根が切ってから根が成長するまでの間の時間っていうのがあまり長すぎるとその根が傷むんですよ、うん、3月のお彼岸ごろが一番ベストっていうのはベストなんだけど、うん、2月本当は中旬以降ぐらいがちょうどいいかな、うん、と思うんです、うん、この時期でも全然問題はない、うん、ただ凍らせたりとか極端に乾かしたりとか、うん、北風に当てすぎたりとかね しないで、まあ箱にしまうとか、こういう取り込み小屋とか、まあうちはね、サス機用のハウスに入れちゃうんですね、湿度だと思うんです。これをまず、秋に、彼と同じように、していきます。確か棒状のやつがいっぱい出てた。そうですね、ううあの、前は、根はいっぱい出てたんですけど、ボ、うん、ンボが、ピュッとあって。そうそうそう で網から突き出たところから枯れてそこから根分かれはしてるんですけど、はいはい、5センチとかこんな長い状態で枝分、うん、根分かれがしてる状態、はい、でそれを2センチぐらいに切り戻したっていうんですけど そ, うす、ね、それがどの程度のここで前切ったところですね、はいはいはい、でそこから根がこうね枯れてで、まあ、さっきの言い訳の続きこれのね 根分した後のこの根がね、はい、通常だとね夏に切った時ぐらい元のこの根ぐらいしっかりするんですよ本来こんだけしっかり出てる場合はただ骨がちょっと弱いのは秋の日照不足っていうかな、うん、あの温度があまり上がらなかったのが原因だと思いますなるほど、うんまあ、そういった検証をねしながらここから切られた方こからこんだけ根が分かれてるじゃないですか、はい、そうすると 根の元から出た本数は最初の秋とも変わらないんだけどもこれをねここで切らないで、うん、ここに根分かれがないとただの一本棒なだけなんですよしっかりもっとしっかりはしてるけ ど, なるほど結局これをさ切って鉢に入れようと思ったらね追い込むじゃないですか、はい、そしたらこの細いこの数はないわけですよねこ、ね、こで切っちゃうからねうす、ん、るとやっぱり根としてはあまりいい状態ではなくなってしまう。うん か二度掛けの効果が出てるということですね。取り木したあの安全度とか成功率が上がるってこと、うん、作業としてはこれをまあこう切るんですけど、まあ、とりあえずちょっと作業しやすいようにまあ鉢に入れるような状態でと大まかに、うん、長いやつだけカットしてね下はここで切るんでどっちみち真下に向いちゃった根は整理するんでちょっと。 作業しやすいように一旦短く前の動画の時も言ったんだけどこの外すのはうちはこのタイミングでね2度かけっていうやり方でこのタイミングでやるんだけど6月に外す人とか9月に外す人とかいっぱいあるじゃないですか。で検索すれば動画でもいっぱいそういうの出てくるんだけど基本的にはここに上にボリュームが多少あるから皆さんね見ててね根をねそんな 極端に詰められてないそうです、ね。詰めなきゃいけないとは思ってるんだけど割と長いまんま下手するとこういう小鉢に入れるのに長いまんまたぐみ込むようにして植えちゃったりする動画が結構あるんですけど結局ね上にボリュームあるから根が足んなくなっちゃって傷んじゃうんでそうやって押し込んでで次の植え替えの時にしっかりとこう切るっていうことをやってるんだけど。 結局それを最初にやっちゃうだけな話なんですよなるほどで、葉っぱがある時よりはリスクがないこの春の葉っぱのない時にやるっていうのがリスク回避では一番へ、はい、うん、こんだけ綺麗に出たら楽しね粘りが楽しみですよね。そう、そのだんだんと将来ねこれもっともうちょっと詰めますからね、はいはいはい、そこからまた根分かれがしてくるわけだから。 根を切れば水を拭かないみたいな。うん、でもここで、ここでも、ね、まあ、ちょっとは拭くんだけどね。<笑>でもやっぱり根を一回極端にぱっと切られるから、一旦水の吸い上げが止まるというか少なくなるので、はい、多少は抑えられる、うんうん。あんまりね、俺水の吹く吹かないあんまり気にして仕事をしたことない。なるほど、うん。まあ枝ですもんね。枯れるとしても。うん ただねあの、大きい木なんかをスパンって枝を落として、うん、ふかし直しとかした時にちょっと大きい傷やってカットパスタとかボンドとかでもやった時に水がどんどん吹いて水ぶくれみたいになって、うんうん、カットパスタ取れちゃってとかって<笑>そういうことはね、うん、ありますけどね大きい木だと、うん、そういうこともあると自分で楽しんでる分にはそんなに気にしなくて大丈夫だと思うんですよね、うんうん、伸びてる根をもう一回整理するんですけど、うん、まずはその上下に飛び出た段差がある根があったらそれを まず取っっちゃって、はい、で今度は下なるべく下も同じところからこういうふうに出てるから、うん、上に出た枝根と下に出た根を取ってちょっとこういう感じにね。はい、でこんだけいろんな動画でいろんなやり方やってる人がいて、はい、もっとうんとちっちゃく取る人いるじゃないですかす本当豆盆栽。はいはい でやっぱり小さくなればなるほど発根率っていうのは下がるんですよ。うん、発根量か発根率やの、ね、発根量が下がっちゃうんだけど、はい、そういう人たちはこの根を10本出たら10本を有効 的にちゃんとしたいから上に出ちゃうのはしょうがないんだけども下に出るとかを受けを作ってなるべく下に行ったのをこう横に出させるとかねあるんだけどこのサイズでこのやり方でこのだけの本数が出てればあまりそういうことをしなくてもちゃんと要は人並べきっちりあればねいいん で, で前の切ったところあとは意外とこう短く切れるんでしっかりとこう粘りがの基礎ができるぐらいの。 量はしっかね。でここまで根っこも切り詰めることができる。できると量が多いからねそうすればこれで植えてここからまた伸びてでまた次の植え替えの時もこの切った根のちょっと先で切れるじゃないですか、はい、これを長いまんまで植えちゃってまた切る時にはまたそれなりにリスキーになっちゃうんですよね、うんうん、逆にこの時期にここまで切っちゃうとリスクがあるし、うん、影響を少なくするために2度掛けが 有効になっ て, いてるそしたら今度は下のへその部分を、ね、これはだってちっちゃい鉢も生えて粘りもいいしいい素材になりそうだなっていうのが見れますもんね、うんうん、将来がこれで2年して次の植え替えのタイミングの時にはもう根をこうね ずーっと少し持ち上げて根を出せば今のこの倍ぐらいの太さにはこの根がなってるから粘りのような感じにはなってきますからま あ, 発粘りのまあこれはいい状態の木なので、うん、原木買ってきてこれを自分でできればいいわけですからそうですねそ こ, こから1年経っちゃったら値段すごい高くなっちゃうからねかわいくなった。ちょっと裏側見せてもらってもいいですか あ, のえ あ, っ あ, あ, あと、削ったそうそうそう 結構もうほんとにねもうほんとの最初の削った最初の縁ぐらいまで削っちゃいます、はいはいでね、これね、まあ、何でかというと上のこういうところの傷を綺麗に平らに削ってこう傷を任せるじゃないですか、はい、それと同様であのカットパスターとかは巻かなくても土の中に埋まるから傷巻きって根っこ早いんだけど<笑>ここがねちゃんと傷巻いて埋まってくれないと芯がいつもねこう枯れて乾いた状態とかなっちゃってると。 やっぱり本当のなならないやっぱりここがちゃんと埋まってあげるとこのこの場合ってね普通の表の傷のね倍ぐらい早く巻くんだけどちゃんと巻いてくれてそうしてから本当に本当の樹勢にこうなってくる、えー、なるほど、うん、じゃあ こ, のここから先はちょっと乱れるってことですね、うん、そうですね仕事しててもこんだけ根っこがあれば、はい、やってても安心ねでね傷を保護することなくこのままる こ, ここはねこの時にやって 多分これはね少し根は出てたけど下向いて出ちゃったかなって言ったやつかなぱっ、うん、と見見ね、ねいいえますけど、ね、あのやっぱりねこっちの方が逆にね切り戻した時の感じがよく出てるかなまあ比べるものがないから、うん、あれなんだけどいつもの年に比べると全然新しく9月に出た根のしっかりさっていうかな全然やっぱりね弱いね。 うん、まあでも量っていう量はさほら、はいはいはい、もともと結構出てたじゃね、はいはい。要はそれが根分かれしてかける2か2る3になってるから、うん、密度がうんと高くなってて上に向いちゃったところをこう段差をきちんと上げればこういう状態な、ねうん、なるほど。 今日一言も喋ってないんですけど、高木さんがここに今<笑><笑><笑>います。お手伝いを。<笑>はい。すみまちなみにこれ吹くんですかその下のやつ？これねよーく見てもらうとここから下山もみじなん。あ、本当だ。ね、ちょっと薄ら V の字に見える？はいはい、ここの上がここのしがしらなんでここ吹いたにしても山もみじ。山もみじ。うん、で例えばこれを 矢島さんの動画なんかでやってるサイズは矢島さんはこういうサイズで取るでしょそ う, です、ね、そうするとこの下をもう一回再利用とかできたりするんだけど前の動画の時も言ったけどこの網でここまでやっちゃうとこの枝が枯れちゃったりするのでなかなか使えなくなっちゃうんだけど仮にここまでやったとしてこの芽が復活する可能性は全然ある下はちょっと枯れちゃうけど植え切ってこうやってそこのままにしておくとここから胴吹きはしてくる。 ただこれの場合ここから動物きしても山もみジだからこれをつ継いでやるんだったら新しい投げ図作った方が、ね、あのね、よくねこれ2回取りました3回取りましたってやるでしょ、はいはい、やるんだけど本当にミニの人でこういう小枝とかを取っていく人は一回取っちゃうとさこれでっかい傷ができるじゃない、はい結局 その傷を埋めたりしてやるんですごく時間かかるのね、うん、だったらこの小枝を取る人ならいいんだけど大きい木ならいいんだけど、はい、枝が太いから、うん、結局ね苗木からまた新たに作っちゃった方があの生産者的に言うとよっぽど早い<笑>、ね<笑>うん、傷なしの木を作ろうと思うと最初からやった方が、うん、まあねでもなんとなくもったいな い, もった い, ないからさ何回も取れて1本の木で3本取れましたとかっていう。 それはそれで全然ありな世界なんだけど、うん、どうしてもね私なんかほら業者的な発想だから、うんうん、またそれを再生して作るよりは新しく作り直しちゃった方が早い早いしいい気ができるかなこっちの方がさっきのよりももっとねっこよかったかなそうですね、うん、腐ることってないんですかその根の傷ってるところ傷こ傷、はい、?1 年だからまだ生きてるでしょ、はい だけど多分これはね前の動画の時にそうだけども最初にね9月の時点で枯れちゃってたこの下がね腐ってたこのまんまにしてここからこんだけ根っこ出てると今度はここが種で吸うから下も2年生きてる場合もあるけどでも大概2年もしかけたらこれが枯れてくる。でたまにだけどこれが1本2本しか出なくて外さずにもうちょっと太い木たんかねうちずっと2年掛けする時ある。 そうするとね、2年して外すときにはほぼほぼ下はね腐ってはいないんだけど枯れてるだから新しい根で生きてるってことですか、ね、そうだねう、まあ、生きて…あれずいぶん元気よく生きてるなと思うと傷が繋がっちゃっててそういう場合はいいよね二度掛け、ね、成功率高い、うん、高いしこの根を見ちゃうとねやりたいでももちろん失敗もあるしダメな場合もあるんだけど 同じ本数が出てる出てないしてもやっぱり。二度掛けしないやつと比べると、この量が全然違う、ね。そうですよね。熱火とかちょっとやりたくないじゃない。ああ、ね、はいうん、そうです。まあ、な、決定と。か難しい、難しそう。そう考えると、こっちの方がいいな。まあ、でもね、百本やって、百本こうなるわけではないから。どうしたって、熱ぎしたりするのもできちゃうんだけど。うん、全然ある。で、で、できちゃう。こういう感じ。思い。 まあ、サイズ感はとともかくとしてこれからまた枝はねこれね畑からあげて2年生だからまだ枝は鉢で2年しか作ってないからここからどんどんどんどんあと10年15年ねこう枝を作っていけばこのぐらいの感じでこうこっかりしたまあ骨格作りとしてはこれはまあちょっと100点だね、うん。 これ、前の動画見返してもらえばわかるんだけど、なんとなく樹勢がおかしいって言ったやつで、ほぐしたら片根で、うん、これついてたこの下の部分が枯れちゃってましたっていうやつです、うんうん。あまりいい状態じゃなかったので、根っこ切ろうか切らないか迷って、うん、まあいいかって切ってみたやつ。ぱっと目が見えない見えないんですよね。もうさっきのとはもう全然。あれここうん。ちょっとあったけど、 その時に一旦こじれちゃってたから、うん、あまりいいこういうこともある と, こういうこともある前の動画の時から分かってたことだけどもうここが完全に枯れちゃって枯れちゃってるんですよ、ね、下のので下からの供給がないから上が受精が乗らないで、まあ、受精が乗らないってことは、まあ、ネムの発達も悪いで今これで生きてるんですもんねこ れ, これだけで生きててでとりあえずこれをねこのまま長くたくり込んでもいいんだけど 秋に切ってみて一応枯れはしなかったので、はい、今回はちょっと整えて植えたかなと枯れないとは思うんだけど、うん、どういうふうになるか、はい、これで粘、ね、りを作ろうと思ったら熱をしなけれいけない今さっき言ってた話ですね、うん、やっぱりねこういうのもねできちゃうんですよね、うん、やっぱり風やる う, うちには ね, ね完全にもう枯れた感じ、うんうん でもここまででででほらら焼焼けけけ込込んいいいいいなないしょ土手ががきててるるるから一応ぐっっとみ入わはねここに傷があるんだけどちょっと大きめな傷がこれあってねここにしっかりして枝があるから こ, うこの傷が根の方までガッと焼け込んではいないこの枝が弱いと根の出なかったところに上に傷があるとそこまでこうベローンと焼けちゃったりするんだけどまあ今のところそこまでは行ってないのでまあなんとかなるかな いしょこれすごいですねでもソフビでありそう<笑>これだけ今根っこさらってみました、はい、でこの根が本当に2本かな3本かがひょろひょろとこう出しただけで、うんうん、一応切って片根でこっちから追い根はしなかったんですけど根の量は量は増えてるのでまあ前よりは。 多少良くななってるかなとあとは2年3年した後に樹勢が戻った時にここが焼け込んでなくてこの生きてる土手ができてこう焼け込み入れをしてないのでいずれもし発根しなかったら根き樹勢、はい、はすごく弱いんですけど枯れてるとねこうやって触った時にパキパキパキパキパキ折れちゃうんだけど一応しなりがあってつやも生きてるような枝をしてるのでまあこのあと枝枯れしちゃう可能性も あるんだけども一応なんとなく助かるかなっていう気はしてます、はい、こういう状態にした後に今度鉢に植えてってみたいと思います、はい、普通に赤玉の普通に小粒ですねこれは赤玉竹です混ぜた用土を使っても全然問題ないです、はい、でえー、小粒から商品用の 細かいやつでちょっとこう当ててでこの時に普通は普通の植え替えってここでこう根にこういうふうにやりますよね、はいはいはいはい、でもあまりこう一生懸命つっつくと根が傷むので今みたいに根がしっかりあった時にはちょっと山盛りにして隙間埋めるように上からグツグツグツグツって 押さえて、うん、上からはちょっとこうかぶせてあげるぐらいなイメージの方が根が傷まないです、はいはい、でこう木をしっかり押さえて包む、うん、代わりに土を落ち着かせて一旦ここまでやったら、うん、意外とこれでしっかりと。 すご、うんうん、いれあれはね止めたのとなんかねでこれね半年もすると根も回ってこの紐自体も腐ってきて取れちゃってももうその時には根がしっかり巻いているので大丈夫です網も固定してないですか網固定しない 網, 網ってずれなきゃ固定しなくていいよねずやっててずれちゃうからみんな固定してるんだけど<笑>ずれなければちょっとまあこうやってね上から ちょっとこう押さえてていって こ, この根の隙間最初にしっかりと土のをこう入れてあげれば最初に根の処理した時にちゃんと下向きの枝とかをこういう状態じゃなくてしっかりとさらっちゃってこういう状態にしてあるから上から土こうやって入れればちゃんと元まで土が入るのでこの段階はこういうやり方でいいと思います。粒をチリ並べ替えるように こういういちっちゃいやつであれば要はグラグラさえしなければいいので、うん、まあこれで、ね、紐でやりづらい人はね針金でやってもいいこれがねグラグラしなきゃいいグラグラしてるとなぜいけないかっていうとこう根があってここから新しい白根がこうちょこっと出るじゃないですかその時に風に吹かれたりしてこうグラグラグラグラしてると この成長は止まっちゃうんですよなんでカチッとしててこれがガーッと伸び出してくれないといけないのでどんなやり方だろうが止まってればいいでビニールの紐でやったって全然問題ないんだよあのただ後で取りはぐっちゃわない と, <笑>と取らないで忘れちゃうとあの食い込んじゃったりするんで問題はこういう状態になったやつ、まあ、この4寸に入れるか 3.5 に入れるかまあ木もちっちゃいし3寸でもいいのかな でよくあの傷んだ木を受精回復させるのに少し鉢緩めてとかって言うじゃないですか、うん、元気いいやつをもともと元気いいやつを太らせたり枝を全部叩いたりするのに緩めて元気つけさせる時は多少ワッと大きいのにしてもいいんだけど受精が落ちちゃったのを回復させる時の鉢の緩め方っていうのはあまり極端に大きくしないで一回りか二回りぐらいの大きめのサイズ 一回り大きいけど深パチにして下の方を水揚げのいいゴロンにするとかねそういうふうにしないと、まあ、さっき言ったみたいに根腐れみたいなな感じにっっていっちゃうでこれも針金で留めたいけど留める根っこもないし根自体もないからねどうやったってこのまま落ち着かせてもグラグラはしちゃうのでそれから押さえつけるような縛り方。 一番最後の仕上げにゴムハンマーみたいなんでこうやってね、うん、こうすると一つ一つの粒がこう揃うじゃないですか。はいね、真似してみてください、うん。これも巻くところがないので上からこれでと二度掛けの作業は一旦終わりですか。そうですね。うちの場合ね今年は普通に春伸びたのを、うん 1目ぐらいで剪定をするだけなんですけど2年目3年目になったら獅子頭もね剥がりをしますり獅子頭剥がりする人少ないんだけどまあ、剥がりするとねちゃんと受精が乗った時じゃないとダメなんだけど割とねなんとなくこういうこれはちょっと 樹勢がなななくくてて細かいいいけどここうううう枝枝じじゃ感のにりますまだまだこれはね2年目で荒っぽいけどここから先細かい枝を作っていくのにどうしても外したから今年はやらないけども2年目からあとは植え替えした年のちょっと早めの植え替えして根っこも秋根程度の植え替えの時あるじゃないですか通常の植え替え、はい、その時にははがりしてやっちゃいますね。ということは、まあ、年に1回だけ、ね、年1回だ け, 回だけ何回もやらない 大体ね5月の上旬、うん、で5月上旬ぐらいにやると新芽が梅雨までには6月ぐらいまでには吹いてくるので、うん、5月半ば過ぎてやると新芽吹くににちょうど梅雨頃になるんですよ、はい、そうするとねうどんこ病だとか出やすくなるんで、うんうんうんうん、だいたい梅雨に入るのって6月半ばとかじゃないですか、はい、5月のゴールデンウィーク付近でやっちゃえば梅雨に入った時には本番になってるので病気が出づらい。 逆にに言うと6月になっちゃってやる人もいるちょっとひとつ月後ぐらいに芽が吹いてきた時に、はい、梅雨が明けてて病気が出づらい人もいるの、ね、ですかまたそれは機会があればおまりさせてください、うんでね、今回はこの二度掛けファイナル、うん、いいと思いますよこの新しい提案というかおすすめの樹種子頭を二度掛けするのは細根が少ない根なんですよ、うん、なんで体量を増やすためにやってるっていうのがまずメインのはいはい。 粘り作りのためにもなるし、うん、カエデの場合は再根量を増やすっていうのも確かに目的であるんだけど片根とか団子になっちゃったら荷の発根がしないパターンがすごく多いの で,、うん、でその昆ブっていうのはいつまでたっても昆ぶが残っちゃうのでなかなかねう ま, うまくいかないんだけどね、うん、なるほど、うん、難しいカエデはねあの取り木自体は難しくないんだけどちゃんとした綺麗な粘、ね、りを作る取り木っていうのは 難しいね。なるほど。でモミジとかね、特に出場状なんかはすごく根がいっぱい出るので、特に二度掛けしなくても大丈夫。なるほど。これやんなやるまでも。二度掛けしなくても、まあ、するすれば下だけ良くなるからる。何の木に対してもこの二度掛けっていうのはおすすめなんだけども、特にシガシラとかカエデには。 特にそうですね、まあ、心拍やってもしょうがないですもんね粘りそんな関係ないですもんね<笑>う心拍は、うん、心拍はそんなに発泡粘 り, りじゃなくてもいい、まあ、動か大きいかというわけで皆さんも是非チャレンジしてみてくださいいかがでしょうかありがとうございましたありがとうございましたト ン, トント ン, ト, ントントンしましょう<笑>